の1日目で私たちの新作「大河第24章」をお披露目させていただきましたここにいる多くのお客様に私たちの希望元気そして笑顔をお届けできるよう精いっぱいさせていただきますのでご声援お手拍子のほどよろしくお願いしますよろしくお願いしますそれでは参ります ま、だ見ぬ世界へ思いを馳せ桜と共に舞い踊る王花第24章ーってください 波のののるはてる季節巡巡り僕を追い越しがのの感じまた花開き桜のように僕も飛び立てる。